みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。気がつけば、このアフタービートギターチャンネルを開設をしてから5年と4ヶ月くらいが経ってしまっているんですけれども、気がつけばチャンネル登録者さんがなんと !6 万人を超えてしまいました。わあ、やったね、偉いこっちゃぜ。そして、再生回数のほうの累計で2000万回を超えてしまいました。わあ、偉いこっちゃぜ。よいよい。はあ、あったかいというなんかそういう。 ご連絡といいますか、ごといご挨拶ですね、ご挨拶。えー、毎回毎回、こうのご挨拶の動画でございます。いつもいつもありがとうございます。まあ、冷静に考えてみても、この2000万回というのは、なかなかすごいんじゃないのかなんて自分でも思ったり、思わなかったりあの、僕が毎回毎回言っている動画の冒頭の挨拶があるじゃないですか。みなさん、こんこにちは。とミュージククスクールの 皆さこんにちは。明日、ビジュアルシックスクール、ザコッショウ、みたいなこの挨拶があるじゃないですか。それを僕が2000万回以上言っているということですからね。この撮影をしている段階で既にもう2100万回以上になっているんですけれども、改めてインターネットというのは怖いなと。YouTube というのはすげえななんて思うわけでございますよ。このいつもいつもこの黒いところからバーッとフェードインするじゃないですか。そして僕がいて、ギターがあって、ホワイトボードがあって、なんかこう同じような感じで毎回毎回なんだろう。うんこう アコースティックギターをックング、ね、バーツえたいーんねえみたいな。ボーツっーツって、ボーツって、ボーツって、ボーツって、ボーツって、ボーツって、ボーツって、ボーツって、ボーツって、ボーツって、ボて、ボッツて、ボーツって、やーツみたいな。ツって、ボーツて、ボーツて、ボーッつて、やーツって、ボーツ て, て、ボーツって、シャツって、ボーツって、シャって、ーツって、ボーツっーって、っーって、はぁはぁ じゃないことを 2,000 万回以上やっているわけですからね、なんか僕としてはすごい申し訳ない気持ちになってしまうことが実はすごく多いんですよ。でもまあ少しでも皆さんがこう楽しんでいただいてたりとか、参考になっていればいいんですけれども、僕としては実はそんなに申し訳ない気持ちでいっぱいになったりとかします。しかし、こうやって6万人を超えたりとか、2,000 万回を超えたりとか、できるのも一人にいつも動画をご覧いただいている皆様のおかげさまでございますので、本当に感謝感謝でございます。いつもいつも本当にありがとうございます。 いつもくだらない話が多くてごめんなさい。いつも話が長くてごめんなさい。でも、そういうチャンネルなんですよ。そういう人間なんです、そういうもんなんでしょうがないんです。えー、これをどうとか言われて も, もう困ってしまうんです。もうそういうもんなんです。諦めてください。違うか。えー、そういうものなだとご了承くださいませ<笑>えと。なんだっけ。そう、気がつけばこの YouTube のチャンネルを開設してから5年と4ヶ月経っているんですけれども、この5年という月日。 なんか長いようで短いようで、そんなに長くないなって思うんですよ、まあ。もちろん短くはないんですけれども、人生というスパンで見たら5年なんて結構一部じゃないですか。けど、一部である5年の期間、ちょっとずつでもこうコツコツコツコ ツ, コツを続けると、そこにはこうやっぱ結果と か,、ね、なんかこう何か結びつくものがあるんだなと、僕自身も最近痛感することが多いんですよ。なので、今回の動画の中で6万人記念ということで、続けることの大事さについてお話を。 熱く語ってみようかなと思ったんですが、やめます<笑>やめるのかよという話ですけれども、やめますなんでかというとです、ね、すでにもう前に1000万回記念のときだと思うんですけれども、本当にうまくなるためにはという動画の中で、そんな話はもうベラベラと長い間たくさんしゃべっていたので、今回の動画の中ではそういう話はやめようと思いました。<笑>俺は今回の動画の中でそんな真面目な話はしねえみたいな感じで、えー、そんな話はしませんで<笑> 代わりに何の話をしようかなと思ったんですけれども、ふと思いついたのが自己紹介でございます。なので、今回は自己紹介をさせていただこうかなと思います。チャンネル登録者6万人からの自己紹介、滝沢勝成の自己紹介でございます。まあ、今までそのいろんな方からメッセージ、コメントとかメールとかいただくことが多いんですけれども、もちろんギターの質問も多いんですよ。そのこれこれこういうテクニックどうしたらいいんですかとか、理論とかどうやって学んだらいいんですかとか、そういった質問ももちろん多いです。けれども 意外と僕自身の質問もすごく多いんですよねその。ギターを始めたのはいつなのかとか、ギターを始めたときは何を練習したのかとか、ね、講師を始めてみてどうなのかとか、ただそんな感じで僕個人の質問もすごく多いので、今回はちょっと自己紹介と改めまして、いろいろお話をさせて、僕自身のお話をさせていただこうかなと思います。チャンネル登録者6万人からの自己紹介でございます。もちろん今回も。 今回はより一層ギターの上達に役立つ話は出てきませんので、ご了承くださいませ。興味がある方だけご覧くださいませ。そんな面白い話は出てこないと思うんですが、お時間がありましたらご覧いただければ幸いでございます。たぶん話が長くなると思うんであので、通学・通勤の時とかに、ね、こうなんとなくボゲート見たりとか、もしくはこう寝る時にこうベッドでよ寝転がりながらポチポチ見てこう、ね、ボゲート見ながら寝落ちするみたいな、かそういうのがいいかなと思います。あ 肩、肘張らずにお酒でも飲みながら、ポケッと眺めるみたいな、そういうのほほん系でいきましょう。のほ系でお願いします。それでは私、改めまして、名前を滝沢勝成と申します。書き順がいろいろおかしいのは、額がない証拠と取っていただければ間違いないかと思います。で、勝成という漢字、こういう漢字を書くんですけれども、おじいちゃんがつけてくれたんですよ、この名前。 もともとはこういう感じだったんですけれどうちの両親がまあ名前負けしたらあかんということで、まあ、こっちの勝つなりにしたという、そんな経緯があったりとかしたみたいです。それで、名字なんですが、僕は普段こっちの難しいほうの滝沢でやっていますけれども、実は実は、免許証とか身分証明書に関してはこっちの滝沢だったりとかします。これ、なんでかと言いますと、僕が18、19、20歳ぐらいのときにですね、 おばあちゃんが解明しちゃうんですよ。おばあちゃんがこっちの難しい本の焚きから簡単な方のほうに解明すると何が起こるかというと、まずおかんがこう変わるわけですよ。そしておかんの息子である僕もこっち側になってしまって、おばあちゃん以下の世代が全員変わっちゃうんですよね。で、僕はこれ、変わったとき全然気づいていなくて、気づいたときには、ね、もう 遅, かった遅かったんですよ。 それで、こう気づいておばあちゃんにこう連絡をして、おばあちゃん、おばあちゃん、なんてことをしてくれるんだと。俺は難しいほうの感じがよかったのに、どうしてくれるんだと。という感じでこう文句を言ったら、おばあちゃんがじゃあ、あ市役所に駆け込んでみろと言ったわけですよ。それで、僕はまあ市役所のほうに駆け込んで、これこれ、こういう事情で滝沢という名前になってしまいましたが、この難しいほうに戻したいですと。どうしたらいいですかと。そういうふうにこう聞いたら、お役所さん曰く、市役所の方曰く、一言で済まされました。無理です。 で、僕はびっくりして、へへへへ、お役所さん、お役所さん、そんな無理だったそんな、まあ、つれないこと言わないでくれよ、実はなんかいろいろ方法があるんだな、ほらほら行ってごらんよ、ツンツンみたいな感じで食い下がったんですよ。でも食い下がってもあんまり解決しなくて、お役所の方いわく、まあ、どうしてもと言うんだったならば、裁判を起こしてくださいと。で、その裁判の内容によっては、その裁判の行方によっては、もしかしたら戻るかもしれません。さあ、どうしますかと。 言われて、へいへい、ご役所さん、裁判ってなると、ちょっと話が変わってきちゃうな、ちょっと困っちゃうなみたいな感じで、結果、諦めるという次第でございます。僕は本当はこっちのほうがよかったんですけれども、おばあちゃん、余計なことしやがってという感じでございます。本当、なんてことをしてくれるんだ。今、この動画をご覧いただいている方の中で、こっちの滝沢という名前の方、いらっしゃいますでしょうかあの簡単なほうにすると戻せないらしいんであので、こっちの名前を大事にしたほうがよいかと思います。 まあ、もちろんその、ね、記入するときにすごい面倒くさいんですけれども、簡単なほうにすると、なんかいろいろこうルールがあって戻せないらしいんですよ。というか、この漢字自体も結構 NG らしいんですよ。そのコンピューターの管理上。なんかいろいろ詳しい話を聞いたんですけれども、なんか小沢さんとか中沢さんとか、この沢を使っていらっしゃる方、多いと思うんですけれどもそ、そういう方々も要注意でございます。こっちの簡単なほうに沢にすると、もう 自 分, たち自分たちが書いてしまうと、自分たち以下の世代は全員こっちになってしまうので、もし解明される方は、ちょっとしっかりと考えたほうがよいかと思います。とりあえず僕としては、もしこっちの漢字の滝沢さんがこの動画をご覧いただいていたとしたならば、ぜひこの滝沢を大事にしていただきたいです。簡単なほうにすると戻せないので、えー、本当に解明するときにはもう要注意という感じですね。 観光の葬祭があると役所さんからそういう提案があるらしいんですよ。そのコンピュータュータ上の都合で簡単なほうのほうがなんか都合がいいらしいんですね。はい、でそで、例えば、僕の場合はおじいちゃんが亡くなったときがそのきっかけだったんですけれども、役所の人からこれこれ、こういう理由でなんか こ, ういうこっちのほうにしませんかという提案があるらしいんです。で、それに乗っかってしまうと、まあ、もう元に戻せなくなってしまうと。なんかそんなのがあったりとかするらしいので、解明をする際はよく考えてしていただければと思います。 難しい方の滝沢の方、この動画をご覧いただいていたら<笑>ぜひその名前は大事にしてあげてください。それで、まあ、言い訳をするつもりではないんですが、一応こんな話もついでにさせていただきますと。僕の滝沢という名前は新潟のほうから来ているんですけれども、新潟の津南という僕の本席のほうですね。そちらのほうで滝沢酒造という酒蔵さんがあるんですよ。 でそちらが僕の遠い親戚だったりとかするので、別に嘘はついてないぜとか、そういう話でございます。えー、で、ついでに言うと、滝沢酒造で作っている苗場んという日本酒がすこぶるおいしいので、えー、興味がありましたらちょっと調べてゲットしてみてください。安いのにすごいおいしいです、まあ。そんな感じの名前の秘密があったりとかしました。別に秘密というわけじゃないんですけどね。 僕の周りの友達はみんな知っていることなので、別に隠しているわけではないんですけれども、<笑>ウェブ上でこんな話をしたことは多分ないと思うので、<笑>まあ、びっくりされている方が多いと思うんですが、まあ、そんないきさつがありました、まあ。名前というのはいろいろありますねという話でございます。えー、自己紹介を続けましょう。僕は昭和58年の9月28日、西暦でいえば1983年ですね。生まれでございます。うん 結構長くなりそうなので、えーと、中学校、高校卒業するまでにしましょうか、自己紹介。そちらまでちょっといろいろお話をさせていただこうかなと思います。昭和58年9月28日、成歴でいえば1983年生まれ、横浜市の磯子区というところにおぎゃーと生まれ落ちました。で、3歳くらいまで住んでいて、すぐに相模原市のほうに引っ越してきたので、まあ、僕の感覚としては相模原市が地元かなと思うところでございます。なので、生水粋の神奈川湖という感じですね。 で幼少期は、まあ、そんなに面白いことがないので、えー、小学生くらいからいきましょうか。小学生の頃。どうですか僕は小学生の頃、何をしたうと思います か, なんかこうバイオリンをやっていたとか、英才教育を受けたとか、なんかすでにギターをやっていたとか、なんかそういったイメージをお持ちの方、いらっしゃるかもしれませんが、全くそんなことはございません。他の子供たちとも多分漏れずに、毎日毎日ゲーム三昧の日々を送っておりました。えー、これはマジです。 もう僕の11個上の兄がいわゆるオタクだったので、ゲーム機をひたすら買いそろえるんですよ。ファミコンももちろんあったし、僕は小学校2、3年生のときにスーパーファミコンが発売されたんですけれども、もうすぐもう滝沢に導入されて、でそこから PC エンジンとかメガドライブとか、あと小学校6年生のときにはプレイステーションが発売されたりとかして、でそんなゲーム機がもう僕の家にも、ね、わーっと集まってくるものですから、僕はもう家の中でゲームばっかりという日々を過ごしておりました。ゲームが好きすぎて、 ゲームが好きすぎて、大人になったらプログラマーになってゲームを作りたいと本気で思うぐらいにゲームをやってたんですよ。それで、えーと、ベーシックというプログラミング言語があるんですけれども、もうこういうのはひたすら勉強するぐらいにゲームが好きでした。図書館とかに行って、ベーシック関連の本を借りてきて、なんか実際にノートとかを取ったりとか、実際にプログラミングしたりとかして、ゲームを作ったりとかして、僕 の, そのお宅の兄がパソコンを持っていて、PC8801 か。 というパソコンを持ってたんですよ。NEC のパソコン。こちらのパソコンを借りて、まあ、ひたすらこうベーシックを打って、なんかこう毎日毎日ゲーム作ってはゲームで遊んで、ゲーム作ってはゲーム遊んでみたいな感じでございました。僕は小学校の時に、ストリートファイターというシリーズの格闘ゲームがめちゃくちゃ流行るんですけれども、もうそれとかも、ね、ひたすらやってました。ストツ、ストツダッシュ、ストツターボ、スーパーストツ、毎週のようにもゲームセンターに通っては対戦隊でゲームをして、 で、家に帰ってもまたゲームをして、いて、隙間近にゲームを作っているみたいな感じで、もうゲーム三昧、毎日毎日ゲーム。でまあ、そんなことがあって、小学校1年生のときにはもうブラインドタッチっていうんですか、タッチタイピングっていうんですかね。ちょっとわからないんですけれども、もう普通にこう手元を見ないで普通にバーッと、えー、キーボードを合わせたんですよ。その技術が今もこんなに使うことになるとはちょっと思わなかったんですけれども、このときにそういうのを身につけといてよかったかなと、今では思います。 でも、ベースに振 り, 踏み返る振り返ると、もう野球とかサッカーとか大っ嫌いだし、もう泳げないし、もう外に出ること自体がすごい嫌いだしみたいな感じで、走るのも得意じゃないし、で、このころすごい太ってたんで、んね、運動自体が嫌だったんですよ。なので、今振り返ると、ね、大丈夫かなって感じでしたけども、まあ、なんとかすくすくと健やかに育つことができました。でその滝沢少年、ね、中学校に入るわけでございます。中1。 滝沢少年、中学校に入学。それで、このときに初めてギターを触ることになります。僕の行っていた中学校は仮入部期間というのがあって、1週間だから2週間の間、いろんな部活を転々とすることができるんですよ。まあ、こっちの部活に遊びに行って、ちょっと体験してみて、こっちに遊びに行って、こっちに遊びに行ってみたいな感じで。それで、その体験期間が終わって、さあ、どの部活にしますかという本気味をすると。 そんな期間があったんですよね。それで、僕の中学校はギター部というものがあったので、僕がギター部に遊びに行ったのが初めてのギターでございました。そのギター部というのは、エレキギターとかでもなく、こういう鉄弦のアホギというわけでもなく、クラシックギターを合奏するスタイルのいわゆるクラシカル な, クラシカルなギター部でしたが、そこでこう初めてギターを触って、もうえらく感動したんですよ。もう滝沢少年はすごい感動しました。これは面白いと。 なんて面白いんだ、ギターというものは。なんで今までやってこなかったんだろうか。こんなもん絶対やるしかないでしょうぐらいの勢いで興奮して、そのまま家に帰って、お母様に、お母様、お母様、私は本日ギター部というものに体験をしてまいりました。初めてギターというものに触ってみたんですけれども、これはまた面白くて、興奮ですよお母さん、買ってくれみたいな感じで、お母さんに交換して、しばらくして買ってもらうことになるんですけれども、これが初めてのギターの体験でございます。 でも、瀧澤少年、そんなもんギター夢中になっているもんで、仮入部期間はひたすらギター部に行って、ギター部に行って、ギター部に行って、もう毎日毎日こうギター部に行って、ギター部で仮入部期間を過ごすわけですよ。それで、その仮入部期間が終わって、さあ部活を決めなきゃいけない時期になりましたら、さあどうしますかうーん、僕は吹奏楽部に入りますという感じで、吹奏楽部に入部するというこの大どんでんが医師、えー、やってやりましたよ、滝沢少年。それで、その吹奏楽部も3か月か4か月くらいで。なんかこう 部活をサボりすぎて、部長さんからちょっともうやめてくれと、もう退部してくれと言われて、まさかのクビっていうね、なんかそんな処遇を受けたりとかしました。中学校でもなんかクビってあるんですね、今考えれば。<笑><笑>そのぐらい部活に行ってなかったということでございます。そこから特に部活には所属せずにひたすらふらふらふらふらとしている感じ。そんな感じで話を予約しますと、中学校1年生のときに僕はギターを始めたという感じです。で、えー、と中学校2年生。 入る前、た中一1のお正月だ中1のお正月のお年玉を使って、初めてエレキギターを手にします。フェルナンデスの MG タイプのギターです、ね、うーんと初心者セットみたいな感じで2万円しないくらいの価格。普通にギター本体、アンプ、ストラップ、シールド、ピック、あと教本とか、なんかそんなものがこうセットになっているやつって、まあよくあるじゃないですか。今でもよくあるじゃないですか。それを買ったのが、僕の初めてのエレキギターでございました。 町田の田原楽器にいて、お買い上げ、初めてのエリックギターゲットみたいな感じで。いやー、別に MG に思い入れがあったとかそういうわけじゃなくて、一番安かったんです、それが。で、この時期、僕が何を弾いていたかというと、意外なことに、意外なことに、チェッカーズをひたすら弾いておりました。チェッカーズ。僕は 7, 7つ上の兄の奥さんがチェッカーズすごい好きで、その奥さんの影響で何か知らないけど、すごいチェッカーズが好きだったんですよね。 それで、とりあえずギターを始めるにあたって何を弾こうかなと思って、まあ、チェッカーズの曲はいろいろ知っているから、とりあえずチェッカーズを弾いてみようかなと。とりあえずチェッカーズを弾いてみようという感じで楽譜を買ってきて、わからないながらも、こんな感じかな、こんな感じかな、ボロンボロンみたいな感じで、まあ、ひたすらコード弾きをしてたという感じですね。アコギを弾くときには、皆さんご存知の C とか D とかそういうオープンコードを弾いて遊んでた感じなんだろう。例えば・・・。 毎日毎日こんなことしかしておりませんでした。で、竹沢少年は歌うことも大好きだったので、「みたいううな感じで、まあね、ずっとこう弾きながら歌って、まあ、さぞかしやかましかったと思います。さぞかしうるさかったと思います。で、エレキギターを買って、また何をするのかというと、もちろん、ジャックアンスバンドスコアをこうパワパッと開いて、 まあ、なんか楽譜読めないですけれども、こんな感じかな、こんな感じかなと。7って書いてあるから、ここに違いねえとか、あ、たぶんこれに違いねえっ言って、なんかこんな感じに違いねえ、なんかこんな感じに違いねえ、もちろんリズムとかもわからないんですけれども、こんな感じに違いねえみたいな感じで、まあ、ひたすら勘で弾いておりました。いろいろ間違ってたんですけれども、その間違いに気づくのはもうちょっとあとですね。えー、そのころは間違ったまま、えー、いろいろとこう楽しんでたような感じでございます。でそんな滝沢少年中学校2年生になったときに、 ある一つのハプニングが起こります。ハプニング。何でしょう滝沢<笑>少年、中学校2年生のときになぜか急にメタラーになります。ヘヘチェッカーズからまさかのメタラー。えー、と僕のその兄、真ん中の7つ上の兄です、ね、が洋楽好きな人だったんですよ。でその当時、も既に結婚していなかったんですけれども、置いていった CD がたくさんあったんですよね。で、僕はチェッカーズの CD を毎日毎日聴いていたんですけれども、ある日たまたま。 違うのも聴いてみようかなと思ったんですよ。で、兄 の, その CD ラックみたいなのを、ね、プルプルプルプルっと見せたときに、なんとなく目に留まったのが、ラウドネス。ラウドネスのハリケーンアイズというアルバムでした。で、もうこのラウドネス自体は全く知らないし、なんかジャケットを見て、なんだこれ何て読むのかな ロ, ロ, ウロウドネス、まあ、よくわかんないけど、これ聴いてみようという感じで、本当になんとなく聴いてみたんですよね。 普通にこう CD をパカッと開けて、コンポにセットして、再生ボタンを押して、まあ、こう音楽が流れてくるじゃないですか。それで、こう初めて聴くサウンドに滝沢少年は偉く衝撃を受けるわけですよ。なんだこれはと。なんだこれはとなんだこれはっていう感じですごい衝撃を受けたんですけれども、その衝撃を受けた理由としては、うるせえということでした。決してかっこいいとは思わなかったんです。 ラウドネスのハリケーン・アイズというアルバムの1曲目 SDA という曲なんですけれども、一番最初にこのドラムの素早いフィルインから入るんですよ。ダロー、ダロー、ダロー、スタロー、ダローみたいな感じの。そんなのから入っているんですけれども、最初に聞いたときに、竹田少年はなんだこれはと。なんかめっちゃドラム早く叩いているけれども、何してんだという感じで、とりあえずなんかすげえうるせえんだけど、なんだこれはと。それで、そのドラムのフィルが終わると、えー、もうすごいゴリゴリに歪んだサウンドで、ギターがリフを弾くわけですよ。ずんずんずんずん みたいなフレーズで。で、滝澤少年はまだそのときにの歪みという概念を知らないもので、なんだこの音と。本当にこれギターなのかなキーボードかなんかじゃないのというふうになんかすごいびっくりしたんですよね。で、ラドネスはもちろん早弾きのバンドなのって、このソロになると早弾きが出てくるわけですよ。で、その早弾きが。みたいな、こんな感じのフレーズなんですけれども、それを聴いて滝田少年はまたこうびっくりするわけです。なんだこれはと。 なんかギターっぽくないね。なんだろう、これ、キーボードじゃないのかなみたいな感じで、なんかとりあえずびっくりしました。なので、衝撃は確かに受けたんですけれども、そのかっこいいっていう衝撃じゃなくて、とりあえずうるせえということと、なんかめっちゃ速いということと、なんかすごいズクズクいってるなとか、なんかそういったびっくりみたいな感じの衝撃だったんですよ、ね。決してかっこいいと思ったわけじゃないんです。でも、なんとなく気になってて、へぇラードネスっていう人たちもいるんだねという感じで、なんか覚えて。 おりまそれで、その後にこに古本屋さんに行って、チェッカーズの楽譜とか雑誌とかを探す、ついでにラウドネスの楽譜とかインタビュー記事とか特集とかを探すわけですよね。それでこうヤングギター の, その古いバックナンバーとかを、ね、古本屋さんにたくさん集めてきて、本を読みながら、あ早弾きというものがあるのかとか、ディストーションというものがあるのか、こういうエフェクターがあるのか、ラウドネスのギタリストは高崎明というのかという感じでいろいろこう知っていって、気がつけばどっぷり目皿になっていたと。 なんかそういう経緯があります。それで、僕の周りの友達は、もちろん J-POP とかを聴いているような人たちで、いわゆるそのテレビで流れているような、そういうポップスを聴いているような人たちでした。でも僕がメタラインになったときに、そのラウドネスの CD をみんなに貸したんですよ。友達に貸したと。ちょっとラウドネスという CD があるんだけど、よかったら聴いてみて、すごいかっこいいから、よかったら聴いてみてみたいな感じで、仲 の,、ね、のいい友達をみんなに貸したと。そしたらどういうわけか、それがすごい成功して、周り全員メタラインになったんですよ。 今考えれば、なんじゃそれという感じなんですけれども、わかりやすくみんなメタラになりました。それで、僕はメタラメタラと言っているんですけれども、性格的にラウドネスと決めたら、ラウドネスだけを練習して、ラウドネスだけを調べて、他のことはあまり気にしないというか、調べたりとかしない、なんかそういう性格なんですよ。今でもそうなんですけれども。 でも、周りの友達は雑誌を買って、インタビュー記事とかあったならば、知らない人でも読むし、新風のリリースとかに関しても必ずチェックするしみたいな感じで、いろんなアーティストを発掘してくるわけですよね。それで、僕はラウデネスしか知らなかったんですけれども、中2の終わりから中 3, のわ中3にかけて、いろんな友達からそのいろんなアーティストを教えてもらって、いわゆるスーパーギタリストを知ることになります。 バン・ヘイレンとか、ポール・ギルバートとか、イング・ベン・マルム・スティーンとか、クリス・インペリティとか、ヌーノ・ベッテン・コートとか、その辺のいわゆるスーパーギタリストというやつですね、その辺を知ることになります。それで、友達から雑誌を貸してもらったり、楽譜を貸してもらったり、CD を貸してもらったりとかして、より一層メタル少年になっていくと、毎日毎日早弾きの練習ばっかりしたりとかして、スイーブの練習をしたりとかして、もうひたすらこう、ね、バ, リ バ, リバリバリバリと、まあ、地味な練習を続けていくことに。 なるわけでございます。なので、この中2 の, この 真, ん中らくらい真ん中ら辺くらいからこう分けて、前半と後半でテクニックの差に も, うものすごい差があったと思います。最初のほうはチェッカーズをノボコントしか弾いていなかったんですけれども、ラードネスを弾いてからやったら早弾きの練習とか、ブリッジミートの練習とか、オルタネントピッキングの練習とかをしていたので、このときにめちゃくちゃうまくなっていったと思います。それで、中3のときにまた転機があるんですけれども、これ、すげえ話が長いな。 ちょっと中学生で終わってしまうかもしれません。中学生の時にうときにまた天気が訪れて、竹田少年 DTM を始めます。デスクトップミュージックというやつですね。簡単に言えばパソコンでの打ち込みです。その当時、こういうミディ機キットというものを買ってもらったんですよ。その上のお宅の兄がパソコンを買ったんですよね。Windows95 を搭載しているソニーの初代バイオ。 初代じゃないかもしれないです、まあ。すげえでっかいバイオというパソコンを買ったわけです。でそれをきっかけとして、僕もなんかこう、ね、音楽のソフトとか欲しいなみたいな感じで、この MIDI 機器を買ってもらったような感じです。こう過去にこの機器を持ってた方いらっしゃいますでしょうかこのフォルム、超懐かしくないですかこれはローランドのサウンドキャンバス SG88 Pro というやつなんですけれども、この中にドラムの音とか、ベースの音とか、ギターの音とかが、ね、ぎっちり詰まっているわけなんですよ。 けど、今はもうパソコンで、これ自体も全てシミュレートできてしまうので、もうこんな機器は本当は必要ないんです。でも、僕は思い入れがちょっとあるので、全く使わないんですけれども、まあ、押し入れの奥に保管しているような感じです。今回この動画で紹介するたびにちょっと引っ張り出してきました。それで、またしまいます。別に使わないんで。まあ、こんなのがあったりとかしてあと、ケークウォークホームスタジオですね。ケー ク, ホームケークウォーク。 ホームスタジオ。いわゆる打ち込みソフトです。その当時のパソコンのスペックが低いので、録音ができなかったんですよ。録音できるっちゃできるんですけれども、音声ファイル自体が重すぎて、そんなの録音したらパソコンがフリーズしちゃうとか、もう動作が重くなってしまって、作業ができなくなってしまうとか、そんなのがわりとザラッ だったので、録音とか一切せずにポチポチと、ね、打ち込みをしていたような感じです。でも楽譜は読めないので、チェッカーズの楽譜を丸写しするとか、なんかそんな感じで遊んでいったような日々でございました。えー、なんかすごい長くなってきたな。どうしよう。とりあえず、今回は中学生までにしておきましょうか、えー。高校生からもいろいろハプニングがあるよみたいな話のネタを用意していたんですけれども、またそれは違う機会でお話をさせていただきましょう。そんな感じでまとめますと<笑>。 中学校のときにはチェッカーズしか弾いていない時期、そしてなんか急にメダルになる時期がありました。それで、中3のときの後半。中3のときに DTM を始めるわけです。Cake Walk Home Studio という、今でいうソナーの前身のソフトですね。Cake Walk Home Studio v r 6を使って、ポチポチと落ち込みをしておりました。それで、このときにいろいろ作った曲とか、実はたくさんあるんですけれども、 たぶんどっかに残っていると思うので、まあ、それもまた機会があったらどっかで紹介させていただこうかなと思います。そんな感じで、じゃあ、中学生以上の話はまたチャンネル登録者さんが7万人を超えた後かなと思います。また機会があったらお話をさせていただきたいと思いますので、よかったら楽しみにしていてくださいませ。それでは、また次回、次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>